まず<笑> 用, 用意するはないか。<笑>まずあの基本的な基本的な。これから植え替えシーズンなので基本的な植え替え基本的なもう簡単な植え替えね。植え替えをおさらいしましょうとそし、うん、しましょう。はい。今年木を初めて買った人もこれを見れば植え替えられると。ま 先にに鉢鉢鉢鉢鉢作りままます。すす。す。入れれる鉢を。鉢 の, 準備うんはい、鉢の準備でででね。鉢底ネットは100均でも売ってますここ、ね、鉢あのが流れ出ないよう針金は1 5ミリ使います。 あれこれは1 5ミリって結構使い道あるんで、うんうん、あの用意しておいてもらった方がいいと思うんですよ。はい この端ですね。うん、こうはち穴の大きさに合わせます。ここ合わせたらこれを引っ込んだ方が下にこうに。げるこうにこんな形ここ、はい、ちょっと長いんでこれ切りますけどね。こ う, こういう形もう一個作りますから、はい、こっちの穴この穴の直径のギリギリぐらいですよね。うん、この線が。実は重なってるでしょ。はい、で、これこれはもうこれでいいんで。 これで。 網固定されました。はい、網のこの裏表っありますんでね、見えないわ か, かるかな。これ平らな方引っ張ってる方があるんですよ。よこっちが上にきますから。平らな方が下で、こうこういう形ですね、はい。裏側がこう少しこう平らになってますから、ねはい。こっちが下がきます。で、こういう固定されました。花粉飛んでんのか。花粉かな。今度は、はい、あの木の固定用の針がの出てます。固定、うん、これ二本で。 4でうですかね、ちょっと長めに切っていいたのですでこういうすで こ, うこれももこここのまギリギリまでにでに曲げてていきますすれこれちょっとと、ね、気をつけてもらうといいですよこれがギリギリじゃなくてね こ, こう入れたらどうなるかです。 これ針金を、ね、締めてきますからね。はい。網がこっち寄つきちゃって、ここは土があふれ出てきいますね。なるほど。網が動いちゃう。じゃあここのギリギ リ, ギ リ, ギリ。ここです。ここに入れとかないと網が動いっちゃいますこ、ね、うだからこうやって測って私入れて土出てます、はい。そして今度はこれとこれがついになってます。 同 じ, うん、同じ針金。これね、だから、これところで縛るようにこう、分けてきます。これとこれが一本の針金ですから、こう分けてきます。はい、これで、鉢は作れました。うん、はい。これをここに、きを乗せて、これそうこの針金で固定すると。そうこの針金で固定する。はい、固定ちなみに、穴が一個の場合。うん、穴が一個の場合は、横に一本通します。今みたいに、二本の針金くるくるって、二回分けて。 で、下から。こうやって押せやん。網の止め方は同じです。はい、もっと簡単なやり方はですね。この棒を使わないで。はい、あの、止める上には。これを、さっきの網を止めたような形を作ります。こにこれで、この。大きさに合わせて、これをこうに。上,、ね、上に向ける。 でこれを通す。出きた日本で固定。ここで固定す る,、うんで定するで。網もこれが固定しそう止めてくれるってことですね。でもで一番簡単なやり方は。簡単でこう下に出ないから食なんか傷つける可能性少ないですよ。なるほど。平べったい鉢なんかですか、うん。これもいい止め方だと思いますよ。絶、は、対、い、この二つ覚えておけばいいと思います。はい、これでもう鉢が あの出来上がりました。行、は、列、い、行列の八、はい。で今度は木を八から抜いていきますね。この新パクをここ入れようと思います。はい、今までこの八入ってたんですけど場所を取るんで小さ く, 小さくしまた。小さく。新、うん、玉にしました。はい、これはこ外いていきます。通、は、常、い、のお店とかで買った人はもしかしたら針金かこういうふうに固定されてるかもしれないんで。うんここで、そうそうそう。 だからこ う, こうね出てるかもわかんないんでこれ切って大体、はい、ね固定されてると思いますよ、まあ、園芸センターとかなんかだっあれは固定されてないけど盆栽、はい、になってるやつは固定されてると思いますこれはあの鉢から抜いた状態ですね、はい、あの少しこう塊になってるんで根っこほぐしてきますから、はい でまず一番最初やってもらいたいのは根っこに匂いを感じてください、はい、健全な木は土分の匂いしませんからね、はい、土分の匂いしたら、ね、最終的には根洗いに根っこを洗ってシ、はい、ミに落として古い根っこ切り落としてそれから上作るような形になるかと思います根腐、ね、れしてるってことですかねうん、はい、そうで、これから土を落としてきます、はい、竹橋でいいですかね私、これ使ってますからここにだいたいこの木だと三分の二ぐらい この根さばきに関してはかなり木によって異なるのでちょっと違いですからねちょっと調べた方が薄い鉢に入れるかってちょっと深い鉢に入れるかによって根っこの切り方も違うし雑木かそれとこういう黒木、はい、小白のいかによっても根っこ切り方違いますからね雑木、はい、だとかなり根っこ切り詰めちゃいますから薄い鉢に入れ る,、うん、入れるために、はい、それはちょっと加減してやってもらうような形ですね。はい で足元こう見せるようにこう土結構固まってますんでこの粘りの近くを綺麗に取ってください植え替えはほとんどやってない木だと、はい、根っこがあぐらかいて絡んでますからねそれ取ってくださいきれいにこう串で溶かすような形、うん、ここに<笑>絡み合ったまま固まっちゃうからねあぐらかいたような根っこになっちゃって 綺麗な粘りができませんのでこうやって根っこを解くように、ね、紙を解かすよ、ね、うにこういうところね、ちょっと古い土が入ってるんでこれを落としとかないとこの根っこ下に水が入っていかないですからね少し、うん、こう根、ね、っこ周りの間隙間を開けるぐらいでいいですよここちょっとこれ細いのばっかりだから根っこ切りますから、ね、このぐらいで芯葉があんまり切らない方がいいですからね これを、あの、こう植え付けていきます。はい、まずね、ここへ、おけつし、五ミリぐらいあるのかな、おけつでね、ちょっとこう大きいの入れ。で、高さをこう見ながら、少しずつ入れてきますので、え、は、っ、い、とね、盆栽の場合はね。こう粘り見せるために、ちょっと高く植えます。ここまで埋めちゃわないで。うん、縁よりちょっと高めに植えつぶす、このぐらいのか。か ぐらいで、そう粘りが見えますんでね、じ、う、ゃ、ん、心拍が粘り関係ないですけど、普通の盆栽だと。こう粘り見せてください、うん、このぐらいで上付けていくかな。逆に粘りが悪くて隠しちゃう気もあるんじゃないですか、でも。うん、今<笑>、やっぱり、だって盆栽の基本的な見方だ っ, ったらね、うん、粘り立ち上がりですよ。そうですね。うん、しないとね、そうです普通シンパーカーは。心拍が関係ないですけど、ね。 恥ずかかしししくくててて見せれれなないないいいいのののので、うん、中ににはは<笑>、あるもまず傷のない方を証明しててください証明裏ががついてた場合は楽観が自分のところれ見えるでしょ、はいはい水谷の<笑> で、これをこうひっくり返りすると、こっちが傷があった場合は後ろに持って下さいねこうかけてたり、なんかしたらこれが全てくるわけではないと正面高さこれ、はい、この鉢は、長方形の鉢ですので真ん中に見えると、バランスが取りすぎて動きがなくなってしまうんです、ねはいはい、流れの方向、ので開けるだから こっちきます流れの方向に空間を作る大体いいね基本ではね五合比ってなって五合比っていろんな建物に使われてますよね、はい、ピラミッドとか凱旋、うん、門か大体間隔ですけど六四か7対さ、五合比だと五十いくつなんですよねうんちょっとこっちずれてるぐらい七三、ねうん、ぐらいでもいいと思うんですよ、うん、でこれで置が決まる、はい、これ前後問題です 前後の比率も前後も同じ。うん、でこれとさっき取っておくした針金、ね。はい。固定すると。こ, これとこれがついですから。でここは、うん、あのキヤが動かない固定しないつなんですか。一、うん、回こう引っ張ります、はい。ひねりながらこう締めてくださいきます、うん。ひねりながら戻しながら。 <笑>ちょっと難しいですけど、うん、これただねじってると針金切れちゃいますからねただ回してるだけだと切れちゃいますうから、うん、一回引っ張っ て, やって隙間が開きますこれ、うん、ここ隙間開いてるでしょうれこれをこの隙間を埋めていくような形ですこう戻しながら隙間を埋めて、ね、こう戻しながらでこれちょっとちをゆっくりしてます こう閉まってないと、ここは緩んでますからね、うんうん、この線が。緩んでたら、もう一回締め直しです。あの固定されると、こう持っても大丈夫ですか、ここに。はい、こういう持ち方はいけないですけどね。うん、<笑>持ってます こ, これで、完全に固定されてます、はい。木がぐらぐらしないですよ、うんうん。ぐらぐらしてるとね、深く根っこ来てもらえるわね、はい。根っこがなかなか出てこないですよ、完全に固定してください。 土をすき込んでいきます。はい、これ土の大きさは一緒ですよね。つけ、あ、あの、私はこあんまり細かいの使うぐ、ね、い。なるほど。こ詰まっちゃうから、うん、上にちょっと水を送らせて落ち着くまで。なるほど。えー、基本的には下に大下。大きいっすし。水はけがいいよねで。上の方はもうちょっと、少しそれより細かい。大体三種類使うけどね。うん。ついてきますけどね。はい。 根の間に土が入るようにそう根っこの裏側に入るようにしないとダメです、はい、こう箸をそこまでグっていくとうつけな い,、はい。ちょこっと揺する揺すると隙間があくん で, で箸をこう抜くような状態でここ隙間を埋めていく形、はい、こう下まで行く、はい、上だけ交通してないと合わなですよ、うん、そ, そこに入らないとこですか、ねはい。ちょこっと揺すると隙間できるんで ど、ねはい、この部分にあの土入ってないとね、ね、根っこ腐って枯れちゃう。可能性あるんねでね、そこの部分に入れてください。はい、あと補足で言うと、この土赤玉、硬質の赤玉土、ね。硬質、これは。はい。に切り薄が、入ってます。あの、あ。すみ入れなされたな。<笑> シンパクとかは炭を、ね、入れてる炭を入れるってことですよね。こういうね炭を入れるのもいいって言われてます。これ炭、ね、入れてます。うん。これは何のために入れるんですか？これあのシンパクってアルカリ性でしょ大体。はい、土が酸性の炭なんだにこう。なるほど。という意味があります。どのぐらい効き目あるかわかんないけどね。そうですね。炭入れてます。これ。はい いでいでいではい、なのでいあのねなぜかっていうとね、うん、砂入れるとこれダマになっちゃうんですはさみが。ハサミがね 猫切るとき に, に、いや綺麗に切れるですからねで。でも基本的にはその高質の赤玉土は絶対使うものだと思うので、うんうん、赤玉を切り捨なは松なんかね、混ぜる人いますけど。うん、で高質じゃないと土が潰れちゃうんですよ。うん、なので一応盆栽は基本的に高質の赤玉土を使ってます。高質の赤玉の普通のホームセンターなんかで売ってる、うん、木あの土が。 一年でだぶんだぶん倍ぐらい持ちますからね。うん、倍ぐらい持ちます。一応ここで使ってるのはこのイバ赤玉アカの二本線ってやつかね。二本線。この赤い線が二本、三 本, 本線もあるみたいですね。うん、赤玉ダ二本線。これがおすすめです。ちょっと高いですけどね。すすちょっと高い。で、これ余分なダネこう取っちゃいますからね、うん。上から出た。ヤボンダネこう切れます。 でこれであのー、細かい土、土飾りですね。飾りです、うん、さっき言った三種類の土の三番目ですよね。これうん、うん。そう一番細かいさ、うん。そ う, そうこれは正直なくても一ミリぐらいかこれ。一ミリぐらいですかね、まあ。綺麗に見せるためってことですよね。飾り。そうこれやった方が苔も張りやすい。じゃこれねこの細かいの入れて一緒にして通いちゃうと。 詰まっちゃうからね。そうですね。上乗せるぐらいでいいんで す, よです、ね。で、土屋を鉢のどこまで入れるか普通、飾ってなんかする盆栽だと。はい、このギリギリまで土を入れま す, ここは、ねそうですね。これより下行っちゃうと、園芸やる人なんかだと、ここ水しろって作るんですよね。そうですね水が溜まるように、うん、それやっちゃうと、木がこうヒーに見えてきちゃうんで、はい、こうギリギリまで。 口入れますここれ入りましした。はい、そて、てういこのめっませ、うん。うん 水はね、下からあの水が穴から出てきますから、はい、こ出てかまだ今こう濁ってる水が、はい、これがきれいになるまで水やってください、はい、じゃないとこの道につって細かい土がねそれ残ってさまっちゃうんで、はい、きれいな水が出るまで水やるっていうのは、はいはい、う水やるでしょこう水が溜まってきて、うんね、よくおさったので。 むせたら止めるって。水が溢れそうになったら、止める。お、うんうん、水やって。止める。引いたらまたやる。なるほど。むせる。むせる。むせかえるって。溢れるて形ああ。なるほどここ。ここで何回もやったりします。なので、上路うないと。って感じですね。上路がない場合は、バケツかなんかのグミで、こう見て、そっとつけて。 けずに水を溜めて、そたこれで植え替え完了これで かで初めての人は、ね、こう水水貼った方がいいいと思いますざるがそ の, まま、ねうん、の中に入れてね、うん、一回水でさらって 水くまず、うん、で一日ぐらい置いて、うん、少しずつバラして、三日ぐらい経つとこういうふうに元に戻ってくるから、ねうんうん。そんなかかります。そのまま使うんじゃなくて一回戻す戻しておけばちょっと水作るだけで使えるからすぐ、うん。なるほど。これは土の流れもどめですかね。鉢の縁のところ？そう。で乾きが見えるようにすた方がいいと思う。これ、ね。普通の苔ではダメなんですか？苔でもいいね。ね 苔でもいいんですか。うん、苔でもいい。うんうん、これのがさ、個性が長いからね、土の流れどもにはなると思う。うんうん、秋口ぐらいまで、これ置いといと、置いてて、あそぶ取っちゃった方がいいですよ。はい。根っこ、この中入ってきちゃうから。うんうんはい、はい。はい。これ で, 上で、一植え替え完了。は い, ということです。完了しました。基本的な植え替えは、もうこんなところですよね。ねうん、基本的にはね、うん、今の水準でいいと思います、こん そうですねでやっぱ木の種類とか大きさによっても色々ちょっと違っていろいろ違うと思うので薄い鉢に入れるか深い鉢入れるか、ね、そうですね。それでも違ってきますん で, でもうそろそろね この植え替えの時期ですので、はい、今で も, もやっていいかなぁ、ね。二月終わりだからね。もうこれ多分動画は三月頃だと思う。三月頃。3月近あ月ちょうどいいや。ちょうどいいかもしれない。<笑>これはね、ちょっと変わった針金をかけました、ねうんうん。これは変わった木ですね。<笑>タコ作りにして。タコ作りにして。<笑>全然ね、あの何にも切らないで、はい、そのまま針金かけてった。なるほど。 じゃあ、今回は初心者の方に向けたそう、ねまあ、基本的な植え替え基本的なもう基本的な、なので初めて盆栽やる人とか、うんまあ、そういう人たちにこれを見てちょっと作ってもらいたいなっていうところです以上はい以上です<笑><笑>、えー、植え替えの道具をちょっと道具紹介まずこっちからさ、はい、針金切り。針金切り これ針金を切りますこ れ,、ねはい、それからはさ み, さ み, は, さみあこれは根っこ切るようですね、うん、だからあんまりいいハサミ使わない方がいいで す, 安物 で, す、ね、安物で使うと刃がダメになりますのでね、はい、それからやっとこ う, やっとこうこれ針金をこうやって締めたり曲げたりするあと箸箸箸よ 私 は, うん、私はこれ使ってるこの竹箸、うん、これでいいですご飯食べたあとの丸そうここは角がこう立ってるから、はい、コンクリートでこすれば、はい、角丸くなりますからこれ竹、うん、でピンセットはあんまり使わないけどコケ発ツなんかする時にあと便利、うん、周りを押さえるでこれやっとこと。 針金切りがない場合はこのこれでもいいと思うんですよ。これはラジオペンチ、はい、こう挟むのもできるし、うん、これ切るのもできるから。できるはい、変な話これとハサミと割刃があればできる。うん、三つあれば大体できるでしょう。ということです。あと針金か。針金針 金, 針金？はい。あそっか用意する。そうそうあ。アルミ線これ大事でしょ。<笑>どこなんかあってもねあのー、アルミ線。はい。 これ 1.5 ミリ。2.5 ミリ、うん。先生のおすすめは 1.5 ミリ。さ、これで、うん、あの網を止めたり、はい、木を固定したりするじゃない。はい。1.5 ミリ使いやすさ、うん、あんまり太くなくていいと思いますよ。うん、なるほど。でこのぐらいのものがあれば、えー、植え替えはできるとい思います、うん。植え替えできるです、ね。盆栽の植え替えですね。が、えー、できるということ で, で。植え替えはできるだけ短い時間でね。根を乾かさないように、うん。根っこを乾かさないようにいいかなと。で植え替え前に水やると。 入れ替え替前は、ね、少し入れねいい。まあこの時期なら大丈夫かもしれない<笑> ちょっと地域にもよると思うんで、うん、そこは、うんまあ、少し控えざるを得ない。<笑><はい笑>これ動画で先生曲げた木ですね。このビニールテープ。ビニールテープ？うん、先生曲げた。これそうなの？そう。先生ここああほらこれ一本しかなかったやつ。ぐーっと下げて、ね、でその後も僕がもっと下げてたんですけど、上からしたらね割と結構このままでもいいんじゃない？ね、いい感じになりました。 すすすると、ここうん、ののとここここれはのでるこですこれはははででででののののちゃゃゃんんんん盆栽ささかららもっったよ挿きて面白いじゃないこれ、ね、これはじじなあ波のやつね。 という形で、えー、植え替えシーズンなのでいろいろ植え替えていかなきゃって感じですね<笑>これから植え替え始まるから大変だよ大変ですというわけで皆さんも良い、えー、植え替えライフをお過ごしくださいさようなら<笑> えーはい、動画のご視聴ありがとうございました。盆栽九ではスポンサークレジットを募集しております、うん。詳しくは概要欄をご覧ください。<笑>よろしくお願いします。なお得な企画がきたんですか。<笑> そ, ん<な><笑>そんなにお得な企画ができたんですか。<笑>広告です。広告です。はい。ぜ<笑>ひお願いします。<笑>